こんにちはこんばんされてあったらしいす。改ごをれいわになりましたねこれを機に新たな試みをやってみようと思いますなにをするのユニティを触ってみようと思いますなにそれゲーム開発をするためのアプリだそうですゲーム以外にもいろいろれるらしいですえっゲーム開発大丈夫なのゲーム開発自体が初はめてなので わからないことだらけですが、頑張ってやっていこうと思っています。前もって断っておきたいのですが、この動画は解説や学習を目的とした動画ではありません。また、間違っているところがあると思います。あらかじめご了承ください。ご指摘、アドバイス等をコメントでいただけますとありがたいです。では、やっていきましょう。今は Unity のインストールをしたところです。えーと、 全部英語とりあえず日本語にできないかなままだ何もしてていいいいないのに早速つまずいているな日本語にしてみましたわかりやすく説明しているページがあったので簡単に日本語にできました概要欄に URL を貼っておきますでここから何をすればわかりそうな範囲でやってみましょうか 四角いのが出てきました矢印を動かすとその方向に動かせるようです他のも置いてみよう丸いやつカプセル シリンダー丸い棒のようですペラペラの板状のもののようです影も表示されるんですねこれもペラペラのものみたいです平面を縦にしたものという感じですかねこれもペラペラかなすごい大きいですね ホイールクリックでドラッグしたり、右クリックでドラッグして、視点を動かすようです。マウスホイールでズームイン、ズームアウトのようです。テキストはテキストメッシュプロ、と、3D テキストの2種類ありましたが、テキストメッシュプロ、というのを選択しました。どういう使い分けをするんですかね。視点の操作が難しい。慣れるしかないだろうな。 テストを変えるののは右側のようですとりあえず適当に入れておきます他のオブジェクトはまた今度にしましょうオブジェクトを操作するのはこれかな回転のようです。 色のついた丸い線を動かすとその方向に回転するということですねちょっとこれが邪魔なので消しますデリートで消せるようですこれは大きさを変えることができるようです これさっきのとは操うさの仕方が違がいますここまでは解説とかを水ずにできましたがあとはどうやったらいいのかさっぱりわからないちょっと調べました色の付け方がわかりましたマテリアルを作成してインスペクターの中のこれで色を選択 色を付けたいオブジェクトを選択してマテリアルの要素0でさっきの作成したマテリアルに変更こうやって色を付けるみたいです初見だとわからなかったですが覚えれば簡単にできますね他のオブジェクトにも色を付けてみましたテキストの色は右側のテキストメスプロのところで変えるようでした 次はどうしようかな。オブジェクトが動いているのを見てみたいな。少し調べてきました。オブジェクトを動かすときは何かしらのコードを書くようです。ビジュアルスタジオでコードを編集するようです。この1行だけ書きました。というか、どこかのサイトからコピペしただけだけどね。では、これを動かしてみようかな。 フォワードを動かすコードなのでこの青の方向ですねマイナスなので矢印と反対側に進んでいくと思いますこれをこっちに持っていきますこれでプレイおお動いた空飛ぶ円盤みたい円盤というかマーブルチョ…ッちゃんと動きましたねひたすら進んでいくだけですが少し書き換えて向きを変えてみよう ライトに書き換えました今度は赤の矢印の方向ですねではプレイおお方向が変わりましたまた向きを変えてみよう今度はアップにしました緑の矢印の方向ですマイナスなのでちょっと上にしておこうかなではプレイ に行きました次は2行書いてみようこのボをコピペしてライトに書き換えますではプレイちょっとわかりにくいかもしれませんが斜め下に進みましたもう1行増やしてみます ワードを追加ではプレイさっきより奥の方に進みましたこの書き方であっているのうーどうなんでしょうとりあえず動いているので OK かな同じスクリプトをこっちのオブジェクトにも入れてみよう同じスクリプトですがオブジェクトの向きが違うので進んでいく方向も違います また少し調べてきました次はどうするのオブジェクトに質量を設定しようと思いますどういうことまあ、見ればわかると思いますリジットボディを追加しますではプレイ落ちた質量があるので重力により落下しましたペラペラの平面だとすり抜けてしまうのかなキューブに変えてみよう ではプレイ。青い四角いやつが緑のところに落ちました。物理演算とか、物理エンジンとかいうやつかな。すごく簡易的なものですが、これもそうだと思います。少し向きを変えて、もう一度。ちょっと動きが変わりました。今度は弾ませてみたいと思います。 マテリアルを作成して、この弾性力というところを1にしてみます。オブジェクトを選択して、作成したこれをマテリアルにドラッグ。ではプレイさっきとは違って落ちたときに弾みました。消しゴムみたいだな。そうですね。 弾まない状いは積み木のようなものですかねこっちの黄色いオブジェクトにも同じような設定をしましたうーんなんか変な動きだななぜかわかりませんが宙に浮いて転がっていますまた少し調べました C シャークスクリプトを作成します さっきはアップデートのところに書きましたが、今度はスタートのところに書きます。このコードもどこかのサイトからコピペしました。これを青いオブジェクトに入れます。ではプレイ飛び上がった感じに動きました。物を投げたりキャラクターがジャンプしたりする感じかな。コードの意味はよく分かっていないですが、多分そういうものだと思います。 さっきはアップの方向だけでしたが試しにフォワードの方向も追加してみますではプレイ飛ぶ向きが変わりましたまた少し調べました次はキーボード入力で動くようにしたいと思います茶色いオブジェクトを追加しましたこれに入れてみようと思います C シャープスクリプトを作成してこんな感じのコードを書きました スペースキーを押すと動くようにしています IF を使うとプログラミングっぽくなってくるな茶色いオブジェクトに入れますではプレイスペースキーを押すとジャンプします空中でもジャンプできてしまうなキーを押したら動くというコードしか書いていないので 一応これは正しい挙動ですねお変な方向に飛んだまあオブジェクトのアップの方向だから正しい挙動だな裏返ったのでキーを押しても動かなくなってしまいましたいろんな方向に動かしたいので矢印キー4つのコードを追加してみましたではプレイう う, う ちょっと操作しづらいオブジェクトの向きで動く方向が変わってくるからかな最近の FPS 系のゲームみたいな視点だったら操作しやすくなるのかなどっか行っちゃったいろいろ覚えることが多くて頭が追いきかないので今回はこれで終わろうかな編集で短くしていますが。 かなりの時間を費やしましたというか、何がしたかったのユニティがどういうものなのかを知りたかったのと操作に慣れたいと思ったんですがまだなんとなくわかったという程度ですね遠い目標になりますがいつか何か作ってみたいな何を作るのまだ何ができるのかも分かっていない状態なので何とも言えないです当面の目標は慣れることですね色々調べながら頑張っていこうと思います ご視聴ありがとうございましたありがとうございました